みんな、お箸はし、はしただよということで、お久しぶりです。おはようございます、はしたです。本日6月の29日、今、時刻が7時45分でございますけれども、あのー、仕事がね、たまたまこの29、3 1日、3連休になったんですよ。全く希望とか何もしていなかったんですけれども、それで、あのー、3連休。 一人で家でぼーっと過ごすのもちょっと無駄かなと思いまして突然ですが東京に旅行しに行くことに決めました飛行機のチケット買ったの昨日ですホテル取ったのも昨日ですさあ弾丸旅行ですね今回どういった形で進めていくかっていうところでちょっと最近動画も作ってなかったんですけれども今回この3日間動画にしていきたいなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします で今回飛行機は普段、全日空派なんですけれどもさすがに直近でちょっとチケット高くてね、それで今回は直近でもすごいチケット安く買えたスカイマークで今回は飛びたいなと思いますさあ現在の千歳の天候は曇り、まあ、雨も降っておりますけれども関東の方はもうかなり暑いということで30度超えという話を聞いております。 重症にならないように楽しんでいきましょうはいということで離リ陸リでございますあのー、ナレーションで、ね、一発撮りで撮ってるんでだいぶかむかもしれないけど許してくださいねということで、えー、ワンライナーライトという滑走路から離陸です新千歳空港の一番ターミナルに近い滑走路ですねもうここから飛べたらねああもうすぐ行けるんだーっていう感じで すごいなんか気持ちが落ち着くんですけれども今回ねスカイマーク自腹では初めて乗りました仕事では何回かスカイマーク会社手配で乗ったことあるんですけれども結構安くてねであのコーヒーもサービスしてくれたりとかあのコストパフォーマンスいいなって思った次第でございます今後なんか旅行するとき今までずっと全日空ジャル使ってましたけど今回ちょっとこっちも使ってみようかな とといいうことで、えー、遅い朝ごはんでごございます朝ごはんはいくら石狩寿司という新千歳空港の名物空弁でございます、あのー、子供の頃から飛行機の家族 100% これ食べ て, てるんですよね皆様よかったらぜひ乗り切ってたらもう着陸になりました着陸は羽田空港の、えー、2-5 という、えー、D ランウェイですね、えー、新しい一番新しい滑走路 えー、ここに降りて、スカイマークここに降りること多いです。で、ここからね、えー、ゲートまで結構時間があ る, あるので、まあまあ、その間もあとのっきりという形にはなりますけれども、あ、もう動画終わっちゃう。ということで、本編戻ります。はい、ということで、時刻は10時5分でございます。東京国際空港、羽田空港に着陸いたしました。 でではですねこの後はモノレールに乗りましてちょっと1時間ぐらいまた動くことになるんですけれども今日は埼玉浦和の方に行きたいと思いますお昼は丸亀製麺で冷やしのぶっかけうどんを食べますうどん札がね10枚溜まってたんですよだからタダで食べてたんですけれどもただトッピングの量がちょっと制限かかってて 普段ね、薬味たくさんぶっかける私にとってはちょっと物足りない部分がありましたまあしょうがないね残念はいということで埼玉武蔵浦へ行きましたということで、えー、一緒に遊んでくれる秋山くんです で, でこんなね暑い中どこへ行こうかというところでまあ野球ね最近見てないなと思ってうん あの穴、ー、や、ね、札幌ドームも今、ちょっと行きにくかったりするところでもございますし、ということで、野球を見に行こうと思います、ロッテ浦和球場、今日日ハムとロッテの二軍戦が開催されるということで、でそちらの方ま で, で、ちょっとテクテク歩きながら行きたいなと思います。 情報を見てから来ればよかった<笑>浦和球場って今無観客なんだね<笑>ダメじゃん企画倒れじゃんえどうしようこの後ちょっと考えまーすということでまあ浦 和, 浦和球場がダメになったんでまあまあとりあえずいつものところ来ようということで来ました<笑> 雷もあのー、結構ね、ねここ東京来たら、ま、必ず来るんですけれども、はい、そのおみくじがね、まあそうそう毎回ね、誰かと来たら、もう誰かが絶対今日引くということで、今 回, は今回はね、さすがに2人だからないとは思うんだけど、そう言いながら前回あったからね、今回も2人とも今日経験者なんで、こさすがに今回はもうないと信じて。 行きたいなと思いますそれじゃあ聞きましょうかおみくじきますか今回は一体どんな結果になるのやらいやそろそろ普通にいいの出てほしいよね のしんどいね、39 39あうわ。うわ うわ、んうん、出ましたやっぱり誰か引くのか、うん、2回目だよ俺ここで今日引くのしんどしんど い, <笑>んどい秋山君は よかった ね, だねい や, やっただやったわやっぱりいいことなさそうですね<笑>今日うう、うん、結局他に行く場所も思いつかず<笑>もうというかあったとしてもこの暑さで 体力がないんです よ, よ。本当ないんですよ。熱い。熱もう完全にもう外サウナこ れ, れ。ということでもうとりあえずあ。うん、秋山君と お, のお別れの時間までカラオケに来ました。ああ、噛んじゃった、うんうん。まあでも、この後まだまだ動画は続きます。 これ3日やるるからね久しぶりに編集いいよんれだれ一気に夜になりまして時刻はただいま19時45分でございます今日はね、えー、ちょっとこちらの方で待ち合わせしている方がおりましてその方と一緒にねなんかクラフトビールの美味しいお店に 晩飯行きたいなと思いますちなみにこれまで何やってたのっていやーうんなんかいろんなところをただうろついてましたそれだけですはいはい最後は関東の友人とクラフトビールのねいろんな種類のクラフトビール飲めるお店に行って美味しくビールをたくさん飲んで終了でございますということで東京弾丸旅行1日目の動画でございました 結局ね、そんな面白いことやってないっていうね。というかもう完全に野球行くの、うん、野球が本当にね、あのー、まさか無観客だなんて思ってなくて、で、けどホームページにね、無観客って書いてあったんで、完全にもう情報収集ミスの大失敗だったんですよ。いやー、そんなわけでね、明日は何しましょうか。ということで、えー、次回の動画では、えー、2日目、3日目の様子をお送りしていきたいなと思います。 っって言って言ねあの動画編集疲れちゃって次回が永遠にアップされないとかそういったことになったらごめんなさいねということで、えつ、ー、たない動画でございましたけれどもご視聴ありがとうございました、えー、次回はまた次のお仕事の休みに上がるはずです、えー、お楽しみにそれでは明日でしたさようなら